どうも、六代目です。今日は、立川ブラインドという、ブラインドメーカーの展示会及び、えー、勉強会に参加させてもらいました。えー、去年も行ったんですが、去年は土砂降りで、えらいことになりました。で、今年も土砂降り、警報まで出るという、去年と全然変わらずでした。えーですね、新しいブラインド、面白いやつありました。えー、またこれも、後々紹介できればと、 思ってますが、えー、電動のやつとかまあ電動じゃないんですがブラインドで、まあ、上のまあ3分の1ぐらいですねそこだけちょっとまた閉会が別に稼働できたりとかですね面白いやつあとデザイン性のいいやつありましたこちらの YouTube でもちょこちょこ取り試したのを紹介していきます欲しくなります 私も欲しいです。えー、うちの事務所にもですね、ブラインドと、あと、まあ、えー、まあ、シェードじゃないですけど、そういうのも、ロールスクリーンですね、あります。デザイン性がいいのがあります。それでは、ブラインドのことも、これからやりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は、